はい、皆さんこんにちは。ま、え、坂、ー、戸よさこい響きです。本日2回目、えー、響きではおなじみのストリートオブザソーランを披露させていただきます、えー。ノリのいい曲なので、手拍子、心拍子、よろしくお願いいたします。それでは、響きをつける。お客様に礼。 o h you <laughs> What's up?